6月の壁面飾りの例です。カエルの合唱の歌詞を書いて、その間に雨粒のスタンプを押します。歌詞を取り囲むようにアジサイとカエルたちを貼ります。下の方に銀色のテープを貼り、そこにカタツムリの親子を貼わせて出来上がりです。 画鋲を使って留める時はアジサイの花は花の端の方や葉っぱを留めますカエルは目立たないよう体と腕の間を留めます銀色のテープはところどころを押しピンで留め端は葉っぱに隠すようにして留めます大きなカタツムリは殻の部分をめくって留めます小さなカタツムリは、 裏から画鋲をセロテープで貼り付けて止めるといいです。カシをカタツムリに変えて、カタツムリの方を大きめに作る方法もあります。